皆さん、こんにちは。こちらの写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之と申します、えー。今日はですね、ローゲンゾソフト、市川ソフトラボロラトリーさんから発売されている、シルキーピックスデベロッパースタジオプロ11についてご紹介をしたいと思います。 まあ、ローゲン像をご存知じゃない方のために説明すると写真ってその JPEG 圧縮された形式と非圧縮ローデータと、まあ、2種類あるんですよねでその JPEG っていうのはもうカメラの中で色とかもう完全にもう作っちゃってますとメーカーさんが作った色ですっていうパキッとそのままプリントしてくださいっていうそれが JPEG なんですよあと で, で色を調整したいなとかコントラストとか、えー、もうちょっと強調したいなみたいなかっこよくしたいな 暗いところ、明るいところの差をつけたいな、みたいな調整をしたいなってなったときに JPEG をいじるとえ画像がですね、破綻しちゃうんですね。劣化しちゃう。そういった RAW 現像え調整がしやすいようにちょっと余裕を持った大きめのサイズで保存をするって言えばいいのかなそれが RAW という記録形式になります。で、その RAW で撮影したものを画像処理するのが RAW 現像ソフトで SilkyPix というのがその RAW 現像ソフトに当たるわけですけども えー、私もですね、実はこれシルキーピックスずっと使ってるんですよ。で、どういう時に使ってるかっていうのは2パターンありまして、一つは、えっ、ー、と、仕事じゃない撮影の時、えー、仕事で撮る時っていうのはやっぱりそのデータをですね、ちょっと管理しやすいように分けたいんですよ。 まあ、家族とどっか遊びに行くとかお友達とパシャパシャ写真を撮るとか昼間の写真って夜の写真とは違ってそんなに大げさにゴリゴリやるってことはないですから簡単に管理をしてサクッと現像をししてて出力したいって思うんですよなのでそういったプライベートの写真はシルキーピックスで管理します。 私が使用しているのはですね、このフォトエクスプレスビューアーっていうソフト、えっ、ー、と、写真の管理ソフトと、えー、今回紹介する、えー、シルキーピックス。えー、この二つを、えーね、プライベートの撮影で使っています。もう一個ですね、ちょっとマニアックな使い方があって、ゴリゴリの天体写真の現像したとき、こういう写真ですね。やったときに、いろいろな画像処理をするので、ノイズが結構出てきちゃうんですよ。目立ってきちゃう。でそういうときに、 画像処理をいいだけやった後って、そういうノイズってね、消えにくいんですよね。ところが、このシルキーピックスはですね、ノイズリラクションの機能がすんごい強力で、そういう天体写真の最後の仕上げ的なノイズリラクションを私、シルキーピックスでかけることが多いんですよ。とは言っても、普通の人ってその使い分けないじゃないですか。ローゲンのソフトだから、このシルキーピックス、 えー、で星の写真の成形写真とかの現像どうやるのかっていうのもサクッとお見せしたいと思いますし、えー、過去のシルキーピックス11より前を使っている人は絶対11にした方がいいですだいぶ変わってますまあその点を説明していきたいと思います最近はいろんなその合成機能が備わったりとかあとここのね、えー、ページに出てますけど画質革命っていうふうに出てますがこういうですね、えー 画像処理エンジン自体をもう入れ替えてそっくりそのまま変化させてですねえ画質高画質になったりと最近目まぐるしく進化を遂げているソフトというイメージを持っていますあと星の写真的にはね比較名合成っていう機能があってあの星を線にする機能ね フリーソフトでやることもできるんですけども、このシルキーピックスに備わっていて、えー、シルキーピックスの場合はですね、ローで保存ができるんですね、えー。そこからもうちょっと微調整っていうのができるんですよ。これ結構ありがたいですね。これ今メーカーさんのホームページなんですけどね、3つあるんですよ。JPEG 専用版ってあるんですね。これすげえ珍しいですよね、えー。JPEG で削除ってちょっと調整できればいいよって人のためのソフトって言えばいいのかな。ちょっと使ったことないんですけど、 そういう老元像が苦手な人のための現像ソフトってい う, んですかねっていうのもあるし、あとこのプロフェッショナル版とスターダンの版っていうのが本格的な老元像ができるソフトになってます。それぞれのですね、違いは何ができて何ができないのかっていうのが一覧になってますので、このあたりを見ていただければなと思います。で、今回私が使用するのは、シルキーピックスのディベロッパースタジオプロ11と、 いうものを使用しますまずはあのー、私のメインの用途のその昼間のプライベートの写真っていうところからちょっと説明しましょうかね右上のこのセレクトっていうところを選ぶとこう ど, どこに保存されてる写真を呼び込むんですかっていう、まあ、この一覧の画面になるんですけどね昼間の写真なんでこないだ撮ったこの えー、タムロン 28-75-2.8 っていう、まあ、レンズのテスト撮影をした時の画像をお見せしましょうか。で、えっ、ー、と、このダブルクリックすると、まあ、この調整っていうになりまして、えー、ここでセレクトはその写真を選ぶところ、調整は画像処理するところなんですけども、調整、こういう風にここを調整クリックしてもいいですし、ダブルクリックしてもいけます。で、えっ、ー、と、そうだな、この写真、画像処理してみましょうか。これ表示が変えられます。えー、サムネイル表示、こう一覧で表示するのもあれば、 これがコンビネーション表示っていうんですけど下にこう一覧がこうあってとかあと写真を画面いっぱいに見せるものとかっていうのもあります、はい、でこれあこれ一回調整してるやんちょっと解除していきますねはいこれが元データになりますでちょっと明るめに撮っちゃってますよねこういうのを復元できるのが老現像のいいところなんですがこれね後ろに人写ってるんですけどねおじさん映ってるんですけどこの子のこの首のかこのかしげ方がめんこかったので あの可愛かったので、この写真、ちょっと現像してみたいと思います。まず、基本機能として、まあ、こっち右側にいろいろなパラメーターがあります。いろんな調整がこうできるんですね。こうやっていろんなことができるんですけど、まあ、ふこれ何やることのものなのか全然わかんないじゃないですか。でもこう、カーソルを持っていくと、必ずこの、何ですか、機能名の横に I って出てくるんですね。でこれをクリックすると、こういうふうにですね、えー こういう調整をするものですよっていう説明書きが出てくるんですよ。例えば、えー、よくわからないのはこのハイライトコントローラーってなんだろうってなってこの I をクリックすると、はい「ハイライトコントローラーはハイライト領域の色づくりをコントロールする機能ですよ」みたいな感じでこういろいろ説明書きが出てくるっていうことで老現像に慣れていない方このパラメータは何に使うのかよくわからないよっていう方には 結構わかりやすい、親切なソフトだと思います。いろんなプリセットがあって、それがね、すごく豊富で使いやすいんですよ。例えば、この、初期値って今書いてるところ、これをクリックすると、いろいろ出てきます。ほら。いろいろこう、色をですね。いろんな色に変えれるんですね。だから、こう、老元像が苦手。このインスタントフィ ル, ルム帳とかさ。え、これ老現像でどうやってやるのって、わかんない人でも、こういうのができちゃうっていうことですね。 この、えー、この部分だけでなくあ違う変な写真になっちゃったスーパーニュードルこのあなんかふわっとしていいねいいねとかさあとこのホワイトバランスもいろいろこう選べるし選べるしねはい何かこの 難、え、聴、ー、超難聴とかポートレートの写真の時とかってあんまり硬くない方がいいですよね難聴の方がいいですよねとかそういうのが選べたりとかさすごく豊富なんですよだからこのパラメーターから選んで明るさだけ調整してもう現像とかでも全然いいと思います<音楽>、えー、まずこのシルキービックスの今回の11の特徴ねこの現像設定っていうところ 最初にお伝えしたのはこの現像設定っていうところからこのクリアビューと標準と選べます。解像感が上がるっていう処理なんですよ。今回の11ディベロッパースタジオ11に備わってる一番の特徴でデモザイクっていうより高精細に表現するっていう機能が備わりましたよっていうことなね。で私は星の写真とか風景写真はクリアビューなんですけど。 こういう人の写真とかスナップ写真とかは標準でやることが多いですかね。実際にまあ私昼間の写真でやることを今お見せしたいんですけど、まずこれ自動調整ってクリックしちゃうんですよ。はい、自動でこういう風に明るさを整えてくれます。で、ここからもうちょっと明るい方いいかな、暗い方いいかな、みたいにやります。マニュアル指定って書いてあるところ、これをクリックして、まあ、どんなテイストにしようかなって。 っていうのをここで選べるんですが、私結構好きなのがね、ニュートラルとか、めっちゃいい感じじゃないですか。ニュートラルとか、えー、ポートレートエフェクト2とか3とか、こ結構使うことが多いですかね。で、この2がちょっとなんかフィルムライクっていうんですかね、ちょっとなんかレトロな感じで、3になるとちょっと透明感のある感じに仕上がります。まあ、2で今回いってみますね。はい。 で、今、ポードレートエフェクトっていうのを適用した時点で、なんかいくつか黄色く変ありましたね。ここがもう調整済みですよっていう意味なんですね。はい。で、でここをクリックすると、ハイライトとシャドウ、えー、明るいところと暗いところを調整できますから、もうちょっとハイライト下げようかな。はい。ここのあの、ほっぺのところのね、白飛びをちょっと押さえたい。こんな感じですかね。もうちょっとふわっとさせたいなっていう時。 でこの調子っていうところをクリックしてですね、この明瞭度っていうのを下げると、まあ、ちょっとなんか難聴になるのも分かりますふわっとさせますねえ。ちょっとお肌も綺麗に見せれたりするんですよね。まあ、この明瞭度をやってもいいんですけど、まあ、この明瞭度を下げるっていうのが一般的なそのな画像処理、難聴に見せるっていうやり方なんですけど、このソフトの場合はここにあるんですよね。超難聴、難聴、やや難聴みたいな感じで。 固くもできますなのでここからこう選ぶとほら面こいでしょうこういう感じでやることができるんですねあとはあの右クリックして1コマ現像 で, であのこの保存先を指定してこのトップにしますねでここから現像っていうふうにするとはい現像さん写真が出力されました で、このフォルダーですね、トップフォルダーの中に保存されているのがこの写真ですよということで。あら、かわいらしいですね。はい。こういうことができます。まあ、普段私、こうやって昼間の写真は、えー、サクサクっとこうやって現像していくような感じでやっているんですけども、このシルキーピ p クスの特徴として、データを直接いじりに行くっていうのがあります。えっ、ー、と、Adobe の Lightroom とかが嫌だなっていう人のが、s i キーピック x を選ぶ理由がまさにこれなんですね。 アドビの Lightroom でカタログっていうのが作られます。えー、写真を管理するデータベースみたいなのが必ず作られるんですよ。で、それがどんどんどんどん蓄積していって、あれなんか最近パソコン重いな、みたいなことになっちゃうんですね。で、それが結構煩わしい、めんどくさい、いちいちそういうのを作る、作られる、そのプレビューが作られる時間とかもかかるので、もっと手早くやりたいっていう人はやっぱり Silkypix を使う人が多いのかなと思います。 あとはね、あの、微調整がすごくできるっていうのがあります。えっ、ー、と、今言った、えっ、ー、と、いろいろなプリセットもそうなんですけども、例えば、例えばノイズリダクション一つにとっても、いろんなことができて、まあ、こうやってモードもファインディテール標準って選びますして、これ、ついやりますけど、このパラメーターが4つあったりとか、この下にも暗部ノイズ除去強度とかあったりとかね。だから、その一つ、何か一つのことをする上で、いろいろな、 ことががでできるるようになっているのが特徴ですタイムラプスのソフトとかね、アドビのフォトショップライトルームのプラグイン、フォトショップライトルームに追加する機能として使えるものとか結構あるんですよ。だからそっちを使ってるんですけども、昼間の写真に関しては基本的には、えー、そういうのはいらないので、こうやってサクッと現像できた方が自分は楽なんですよね。 直接データをいじりに行くデメリットっていうのはちょっと動作が重くなるっていうことだと思います。Adobe の Lightroom、Photoshop Lightroom はカタログを作ってそこから操作をするのかな、プレビュー画像を操作していくので、ちょっとねえ、サクサクとデータが軽めに扱えるっていう特徴があるんですよ。結局パソコンの中にデータは蓄積されるんですけどね。ただ、SilkyPix は そういういことをしなの で, で, でパソコンスティックによっては反応が遅いっていうのがもしかしたらあるかもしれないですねそこだけはまあ注意点かなと思います星の写真いってみましょうか星の写真あこれにしようかなシグマ FP で撮った成形写真ちょっとお見せしましょうかはい この写真ちょっとわかりやすいんで、これで現像してみましょう。はい。でですね、えー、まず、最初に、えー、やってほしいのは、えー、この、こうですね、現像設定、クリアビューに必ずなっているように、これちょっと、差を見てみましょうか。これ11から備わっている機能です。標準。クリアビュー。標準。 クリアビュー、はい、これクリアビューの方がなんかちょっとノイジーになってる分シャープになってるの分かりますこれね結構大事なことで成形写真写真真星のってノイズリクションなるべく撮りたいんですよでその要はノイズリラクションってノイズを減らすっていう意味もあればこう何て言うかだね、えー、と目立たなくさせることでボヤっとしちゃうっていうデメリットもあるんですよなるべくかけすぎたくないっていうのがあったんですね で今までのシルキーピックスってこのノイズリラクションを外すっていうのがすごい難しかったんですよ。やっぱゼロにするってできなかったのが、このクリアビューにすることで、まあ、そほぼそれに近い感じにできましたね。で、えっ、ー、と、このクリアビューにしておくっていうのがまず一つ目です。でですね、えー、もう一つ、私がこの星の写真で最初にやるのはこのノイズリラクションなんですけど、ここね、これ、ノイズリラクション。でここの、 ファインディテールっていうのにしてください。これちょっと拡大して見比べてみましょうか。標準。ファインディテール。標準。ファインディテール。標準。ファインディテール。はい。これファインディテールになってる方がシャープですよね。はい。その分ノイズもシャープになりました。 基本はファインディテールでいっていいと思うんですけどちょっとなんかノイズがちょっと気になるなっていう方は表示に戻すっていうふうにやっていいと思いますねで、えー、とまずこれ標準でやってみましょうかノイズリアクションちょっと義足抑制とノイズ除去を全部切りますまあこういうふうにですねちょっと赤くなりましたね赤くなりましたはい基本的にシルキーピックスはカメラの撮影データ感度から このぐらいいいノイズリアクションかけれればでいいでしょうってて最初に当て込んでくれますなので、えー、と普通の昼間の撮影であれば、えー、そのまま何もいじらずにやっちゃっていいと思うんですけども星の撮影の場合はちょっとノイズリアクションがかかりすぎてるかなっていう場合も、まあ、ないわけではないのでそう感じた場合はあのちょっといじるっていうのをやった方がいいと思います基本はそのままでいい気しますけどね今回のディベロッパースタジオ11になってからは基本はそのカメラこの ロー現像ソフトが与える、えー、値で、まあ問題ないのかなっていう気はしますけども、例えばまあこの風景部分のですね、ノイズリラクション、もうちょっとかけすぎないようにしたいなって場合、まあ下げるじゃないですか。で、ある一定のところからですね、ノイズが出始めると思うんですよ。あ、ほら、プチプチって出てるじゃないですか。これを一個ずつこうやってやってって、どこで消えるかなって。 あ、消えた。60で消えましたね。ってことは60以上はかけなくていいと思うんですよ。ですので、えー、ノイズ除去はここまで。それから、義職抑制ですね。えっ、ー、と、これ0にすると、ほら、この赤いムラムラムラっていうカラーノイズがいっぱい出るんですよ。でこれも、最初、まあ、このソフトは70でいいんじゃねえのって言ったんですけど、本当に70いるのかなって感じですね。50ぐらいからスタートします。 あんまあ、50でもいい気しますけどね、もうちょっと減らしたいかな。うーん。あまく、あ、はないかもしれないですね。えー、70でいいかなうん。これは70でいいかもしれないですね。あとはまあフリンジ除去とか使えば、そのパープルフリンジとかブルーフリンジとか軽減されますし、で今、こういう緑色のやつ乗ってますね。 はい、緑色の色がなってますね、はい。これは多分、ファインディテールで消えるんじゃないかなあ、消えましたね。はい。ここの、この星を見ててください。はい、標準、ファインディテールですね。ファインディテールということで消えますね。もしくは標準で、フリンジ除去をすれば消えるのかなあ、それでも消えますね。はい。ちょっとノイズがシャープになって嫌だな。 ファインディテール嫌だなっていう方は、これ、表示のままでやっていいかもしれないです。いや、でもファインディテールでフリンジ除去なしでいっていいんじゃないかな<音楽>。はい、こういう感じで。ノイズってね、全部取ってもおかしいことになるんですよ。だから、多少残ってるぐらいが逆に自然に見えるっていう、なんか。 これ私の印象なんですけどね。はい。というようなことができます。あとは、まあ他の動画でもね、えー、ご紹介されている通り、えー、この部分補正ツールで、この円形補正フィルターっていうのをこうやって適用して、はい。回転できますん、ね、で。こういう画像処理をしたいところだけを処理、加えていくっていうのが、 星の写真での、まあ、基本的な画像処理じゃないかなと思ってます。どうしても、全体に対して、コントラスト上げて、サイド上げて、みたいにやっていくと、全部が全部、画像処理かけたくないところまで画像処理かかってしまうので、基本的には、こう、特定のところだけかけていくっていうやり方がいいと思います。で、今、これ真っ白になってるのは、分かりやすくなってるんですね。明度が100になってますけど、これを戻せばなくなりますから。はい。で、ここに対して、例えば、明瞭度を上げて、ちょっとここを。 カリッとさせたいいあ、ちょっっととの角度が合ってないかなかカリッとさせたりとかちょっとサイドを上げて、えー、とここの色をもっと濃くしたいなとかちょっとグリーンかぶりしちゃったので、えー、と色温度を変えてみましょうかマゼンタをちょいと足し ちょっと青に振ってみます青っぽくした方が人気があるからね。はい、ちょっと青っぽくしてみました。えー、before がこうで、after がこうですね。まあこんな感じで、えー、処理ができます。あと、この右上と左上のシェーディング、えっ、ー、と、周辺原稿が気になりますね。このレンズ修差補正っていうのを加えると、えー、いいと思います。えっ、ー、と、このシェーディング周辺光量を有効。 にしてうわめっちゃ今かかっちゃいましたね。めっちゃ今かかっちゃいましたが、これも減らしていくと。その適用率っていうのを変えると、えー、と何ですかね、えっ、ー、またそのシェーディング、えー、周辺原稿の補正のかかり方が変わっていきます。この2つのパラメータを調整して、こんな感じですかね。今、ここを調整して明るさも下げましたけど、こんな感じですかね。はい でこれでちょっとあの周辺原稿取りきれないなーって時はこの部分補正ツールをもう一個追加しましょうこの段階補正フィルターってやるとこっから上が処理されますよって感じになりますからこれを例えばまあこういうふうにやってこの幅を変えるとおっとっ と, と, とこの幅を変えると ここのグラデーションがちょっとなだらかになりますはい、はい、こんな感じでビフォーアフタービフォーアフターだいぶ変わりましたねこういうふうに現像するといいのかなと思います他にもいろいろねトーンカーブとかもちろんいろいろできることはあるんですけども えー、と, とりあえずまあこんな感じで、えー、さらっと仕上げて何よりもそのクリアビューね、えー、機能ができたのでそのノイズリダクションのね効果を調整しやすくなったので画質が結果的にこう上がりましたよねこれはねすごく嬉しいですよシルキーピックスユーザーにはすごく嬉しいと思います天体写真の画像処で自分がまあ使ってるマニアックな使い方っていうんですかね えー、をご紹介したいなと思うんですけど例えばね、うーんと、ちょっと待ってね、データを出しますから今。ちょっとこれでいってみますね。例えばまあ、これ、あのー、あんまり自分的にはよろしくない写真なんですよね。で、あのね、コンポジット枚数がね、ちょっと少なくてノイズが多いんですよ。で、まあ、いいだけ画像処理したので、まあ、こういう感じでちょっとザラザラザラっていう、なんか、尖ったノイズが出ちゃうんですね。で、ここまで来ると、普通のンゾンソフトはね、ノイズって判断してくれなくて、 なかなか消えない。で、無理やり消そうとすると、こう、まだら模様のノイズが出てしまうっていうのがあるんですけども、シルキーピックスはね、こっからノイズリラクションかけれるんですよ。これ、何もしてない状態です。何もしてない状態ですね。で、すごいノイズでしょこれ、コンポジット枚数が少ないとこうなるんですよ。で、でも、まあ、なんとか仕上げたいじゃないですか。そういう時にこに、シルキーピックスのお世話になります。 えー、このノイズリラクションですね。今何もかかってない状態ですけど、こっからね、ノイズリラクションが結構かかるんですよ。まあ、ノイズ除去いってみましょうか。はい。で、この上のね、ノイズ整列って、こいつがすごいんですよ。これを上げていくと、わかりますほら、どんどんノイズが消えていく。消えていくっていうかね、ノイズはなくなってないんですけど、こう、なんか、ノイズ整列なんで、 なんて言うのこう綺麗いに な, な, なっていくというか<笑>よくうまくいけないですけど<笑>とりあえずノイズが目立たなくどんどんなっていくんですよこれこのノイズ整列がねこれめちゃめちゃ使いますはいでこっから義職抑制ってやるとなんかこの星の割りになんか出てるじゃないですか義職抑制っていうのをやっていくとそういうのもちょっと軽減されていったり、はい、こういう感じですねえっ、ー、とまあ元画像これですよアフター Before, after この辺のなんかなんていう の, この真ん中あたりのこのこの辺見ててくださいねこの辺見 て, てくださいねこの辺のこのまだらなこのぶつぶつとした感じとかがなくなるんですよねしかもなんか他のこのもくもくとしたところのディテールっていうかそれもちゃんと残るんですよねこれねすごくノイズリアクションもほんと優秀で私すごくお世話になって で、この下に、このアンブノイズ除去強度ってあるんですけど、これね、基本標準でいいと思いますよね。強めにすると、あの、星の周りにね、わかるかなほら、星の周りになんか、黒い丸出てるのわかりますこれ、エッジが効きすぎちゃってるんですよ。これ、標準にしとかないと、もう一回いきますか。標準、強め。標準、強め。 標準強めここのエッジがかかるんですね。星の周りに黒い丸ができちゃうんですよ。これかっこ悪いので、標準にしておいた方がいいと思います。まあ、こんな感じで、いろいろ散々、フードショップとかでいじった後で、シルキーピックスに TIFF で入れて、ノイズリアクションをかけてえ出力するっていうことを結構やってるんですよね。はいまあ、あのー 私のシルキーピックスのマニアックな使い方をご紹介いたしましたはいはいいかがでしたでしょうかえ途中でカメラ切れちゃってごめんなさい<笑>以上になります、えー、シルキーピックスディベロッパースタジオ11確実によくなってますねいやこれからもあの日本の企業なんで、ね、頑張ってほしいなと思います今日は新しくなったシルキーピックスの えー、私が注目している、まあ、星の写真とかで役立つ機能それから、えー、今まで紹介したくてもできなかった、えー、天体写真でのノイズリラクション処理っていうところを ご紹介しましまたちょっとマニアックな話多かったと思いますけどでもやってる人によるとえこんな機能あるんだみたいなのが多分あったと思うんですよねですのでえ私と同じような撮影やってる方は、えー、ですねぜひシルキービックス使っていただきたいなと思いますそれでは今日の動画はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねー